しゆきよしゆきよしゆ き, よしゆきビジョングリコひえしゅわコロンクリームソーダ味冷やしても美味しい 爽やかクリームグリコ冷えしわコロンクリームソーダ味見ていっちゃいましょう開けちゃいましょう こんな感じでゴロゴロ入っていますねあっちゃんとあのクリームソーダの香りが鼻にきますよあんまし コロンの焼き菓子っぽい香りはちょっと控えめな感じになっちゃってますかねちょっとこのクリームソーダの香りがこう鼻に来る感じですねそしてこいつが本体ですかうーん んこれはなんだろう確かにクリームソーダの味なんですよなんだろう「なんスダンって表現難しいなあっから。 あ、わかった。ちょっと、中のクリームが、なんか、ラムネ菓子の、こう、スースーする感じじゃないな。あの、ラムネ菓子の、あの、シュワシュワした感じってありますよね。そんな感じのクリームですね。うん。そして、この表面の、まあ、コロンなのかな。表面の、なんだろう、クッキーか クッキーつか、まあ、ビスケット、プレッツェルかなまあ、サクサクした、まあ、コロの表面ですね、この。で、中に、この、ちょっとラムネっぽい、ソーダっぽいクリームが入ってるって感じですかね。だから、このサクサクの表面のクッキー、まあ、プレッツェル、サクサクのお菓子、そして、 ラムネっぽいシュワシュワのクリームそして最後はあっソーダの後味がこう残るって感じですかねですねいやでもねこれはなかなかうん不思議というかまあ「冷えシュワ」と書いてあるけどまあ 確かにシュワってすする感じありますねうんんだろうね重曹っぽいかなと思ったんだけど重曹とは書いてないんでなあでも一応原材料に膨張剤って書いてあるからそれが重曹になってるのかなうんまあやっぱラムネっぽいクリームでこうこの表面のサクサクした感じの。 そ う, そうっていうかあのクッキーみたいなのがこうあるって感じですかねやっぱりうんまあパッケージを見るとこう緑なんでねなんかメロンクリームソーダかなって思っちゃいますよねほらこの書いてあるジュースもほらメロンジュースっぽいし、うん、でも実際あじゃあこれ ラムネっぽいソーダっぽいクリームになってますからね。うんですうん、以上「グリコ冷えシゅわコロンクリームソーダ味」でした。